アメリカ人の3歳の子供は英語の言葉を覚えるとき一番最初に英語の音で覚えます。日本人の3歳の子供もも日本語の言葉を覚えるとき一番最初に日本語の音で言葉を覚えます。 アメリカ人の子供も日本人の子供も母国語の言葉を覚えるとき一番最初に音で言葉を覚えるのです。これはアメリカ人の子供も日本人の子供もまだ母国語の文字を知らないからなのです。日本人の 子供もアメリカ人の子供も読み書きが知らないのは同じですアメリカ人の子供も日本人の子供もママやパパの話している言葉の意味を理解するのではなくママやパパの話している言葉の意味を 理解できる時が来るまで待ってママやパパの言葉の意味を理解しますママやパパの言葉の音の聞き取り方を子供は一番最初に覚えるのです日本人の子供もアメリカ人の子供も 母国語の言葉を覚える覚え方は全く同じ覚え方なのです。しかし日本人の大人や日本人の学生は読み書きができるために英会話の試験の勉強で良い成績を取るための勉強の仕方で 会話を勉強すするのですこれがアメリカ人の子供が英語を覚えた覚え方と日本人が英会話を覚える覚え方の大きな違いなのです。教養もあり知性もあり英文法も知って 英語の読み書きができる日本人がアメリカ人の子供が2年6ヶ月で覚えられる会話を10年かけて勉強しても覚えられない現象が日本人の脳に起きてくるのです。